演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日は チ, チャンネル登録よろしくこちらこちら業ブスーパーのこちらのエッグバッフルチーズフィンガースイートポテトを食べたいと思いますまた冷凍食品を買 い, かせていたくてもいいですか このエッグワッフル前にもワッフルってベルギーワッフル食べたことがあるんですよ。また新しく出たんですねこんなのでこのチーズフィンガーは気になってたんですけどなかなか買えなくてようやく今回買んだ気持ちで買たな、ね、く て, てねでちょっとスイードポルトも気になったので買ってみましたいつでももう今回ももう調理してあります、うん、こういうの時間かかるからなワッフルは自然解凍でも焼いても美味しいということなので焼いてやつと自然解凍です両方用意してますではまずは 一番楽しみにしていたこちらのチーズフィンガーからいただきますチーズフィンガーわチーズの味すごっこんなに感じられるなんて初めてだよ業務スーパーのワッフル毎日美味しかったからなこれもきっと本当期待を裏切らない美味しさですねさくもふっとクリームとかチキンとかにも合いそう 最後はスイートポテト割とお手軽に作れるイメージありますけどこうやって食べてみるとまた違いますねさつまいもの合わさな口ちりに広がる今回もどれも美味しかったやっぱり人気があるものはすごいですねこちらのチーズフィンガーは大人気なのも頷ける美味しさでしたというのも絶対に衣が回さっているのですがそれを噛んだすぐ直後からチーズのうまみが口の中にふわっと広がってくる でチーズにも食感がしっかり感じられる、いわゆる溶けるチーズとはまた違った塊のチーズを揚げているそのまま揚げているのでもうサクサクした衣とともにフラチーズフライとしてとっても美味しく焼き物しました、まあ、フライって言っても揚げる必要はないんですけどね、まあ、揚げる方もあるんですけど自分はオーブントースターにありましたちょっと揚げるって油がもったいない気がしてならないんですけどねって口はいいかチーズ好きな方にはぜひおすすめしたいひとのですのでこちらの点数とさせていただきます そして、次のこちらのスイートポテト口に入れの中に入れた瞬間にさつまいもの優しい甘さがふわっと広がってくる口の中で程よい感じですぐに崩れてくれるのでさつまいも の, のうまみをたっぷり堪能することができましたか本当は卵黄塗って焼くみたいなんですけど自分は卵黄塗らずに焼いちゃいましたねオーブンででも十分美味しかったですただちょっと崩れやすいのは難点ですね もうちょっと硬くてもいいのかな、まあ、ラウンドしたら硬くなるのかもしれないだからそこだけちょっとマイナスでこちらのペース数とさせていただきますそして最後のこちらのエッグワッフルこちらは自然解凍だとふんわりしていて焼くとさっくりしているそんな2種類の顔がありましたね甘めでしっかりと甘さを感じられて美味しかったですし本当にクリームとかあと 鶏肉とか挟んでもおいしそうですねちょっと塩気のあるものを食べてもいいかなと思えるワッフルでしたのでこちらの点数どうさせていただきます業務スーパーのワッフルって本当美味しいですねそれでは夏までに神経性家直んよいや今すぐ直すって話ですけどね